すいません、恐れています。 よろしくお願いします。 ちょっとちょっっととと友達にて全然入門、うん<笑>ね、<笑><笑>されてるんでしょ 私は言うでですよよ、ねうんうん、お二人はなんか名古屋とかかかか行行くよ、うんんんんっなんななないいいいこ時期顔うです、ね、どうららああれしい。 you、okay. 昨日11時半 から連絡、はい、爆, 発物爆発物らしき郵便が届いてる、はい出る大阪表現の不十分気付け、はい、えー、新大阪の郵便局かなんかに爆発物とのた短日機械が出てそこに持ってきますあ回復開封してもいいですかといいです爆発物処理班が、うん なんか大阪の田舎の大東市がどっかの方にそういう場所があるらしくてそこで開封後ろから開けた鉄からで見たら例は石油包帯、うん、中止せよ、うんうん、構造は名古屋の一緒、うん、表から普通に開封したらパチパチパチっとなって名古屋潰された方式はうちはちゃんと対策になった 結果的な想定の範囲内で全部僕らの予想してたありえることは全部我々は圧勝、うん、久しぶりに気持ちがいい<笑>あと3時間野間、うん、君来たら何か怒るかもしれんない<笑>いや僕は僕は嫌なことか<笑>大丈夫かな<笑> 예 <소리> 相取りのときは、再開後にすごく緊張度が高いときに見たので、なんか実はこう、すごいこうなんか緊張してて、ちょっとよく見れなかった部分もあったんですけど、こうやって本来は、まあ、本当に静音な環境で、普通に 見, 見られたらいいなっていうふうに思いました。うんはい、なんかスタッフのの人たちの熱量とかも含めて やっぱり僕自身はあの再会がまあ愛知で再会をできているからここにつながっているなっていうふうには僕にはやっぱ思ったのでまあそれが実感できたのはすごく良かったですありがとうございましたもう皆さんのおかげで成功したというか3日間ようやく終わりましたあの私はこの大阪でできなかったらもうどこでもできなくなっちゃう。 っていい う, うに思いました。でもあのこの大阪でできたことっていうのは、えー、先ほども言ったように実行委員の力じゃないんです実行委員もちろん頑張りましたけども、あのー、いろんな市民の方々がね、えー、自分で自発的に L 大阪や大阪府に申し入れに行ってくださってます、えー、それから昨日のスタンディングなんかでももともとお願いした方々以外にも「勝、えー、ちたいあんな連中に負けたくない」って言って。 自分からバナーを作って立ってくださった方もたくさんいるんですねそしてここにお集まりの方々も私たちが頼んだ方以外でもなんかできへんかなって言ってそうやって集まった仲間で作った成功だと思ってますあのなんか何かの組織っていうよりも市民たちがこのまんまでええんかなこ れ, でこれ許してたらあかんのちゃうかなっていう思いが固まったのが。 固まってできたねと思ってるんだけど本当に3日間ありがとうございましたあのできてよかったなって思います表現の自由を大阪で守った大阪だけじゃなくって関西ですよね関西で守ったって思ってます、えー、大阪で自由を守りました乾杯乾杯 んなんか普通のカウンターじゃないから、ずーっとやっぱり我慢しなあかんし、だいぶ様子が違うからしんどかったかな。うんうん、ずーっっととと生ででいいてなたた何時間も、うん、あれはか